それでは時間になりましたので、マロトゥエンティファーストさんをディスコードの拍手でお迎えください。お願いします。はい、それでは M. v C. アーキテクチャをダッシュで理解すると。ということで発表させていただきます。まず、お前誰よというところなんですけども、えー、田中丸雄二と言います。まあ、マロトゥエンティファーストで、まあ、ハンドルネームで活動しております。 まあ、自称 Python 職人ということで、えー、そうですね、今年の7月にサラリーマン生活をちょっと早期リタイアしまして、今はフリーランスでつままにやっております。まあ、Python を通してですね、えー、スタートアップ企業や小規模事業者のお手伝いができないかなということで活動しております。はい、では、今日のお品書きなんですけども、えー、タイトルがですね、MVC アーキテクチャーでダッシュを理解するということで、まず導入としてですね、 MVC アーキテクチャと、あとダッシュについて説明をして、その後に MVC アーキテクチャをダッシュで理解するということで、モデル、ビュー、コントローラー、それぞれについて説明を行います。続いてですね、ダッシュと同じようなウェブフレームワークでストリームリットというのがあるんですけども、もうこれのですね、についても MVC の観点からちょっとま解説をしたいなと思っております。 最後にですね、ダッシュで作った自作アプリも、ちょっとこの MVC アーキテクチャのことを絡めて紹介したいなと思っております。そして最後まとめですね。こういった流れでやっていきます。はい。それではですね、MVC アーキテクチャとはということなんですけども、えっ、ー、と、ASCII JPE のデジタル用語辞典にはこのように書かれています。ちょっと読みますけども、えー、システムを実装する際のアーキテクチャの一種で、まあ、システムをですね、モデル、データ処理部、 ビュー、入出力処理部、コントローラー、制御部に分割して設計すると。で、ウェブアプリケーションのアーキテクチャとして向いているということなんですけども、ちょっとまあ図でちょっと簡単にもう一回説明します。はい、まずプログラムの処理というのはですね、まあ、入力があって処理を行って出力するというのがま基本的な流れかと思います。で、これがウェブアプリケーションになるとどうなるかというと、まあ、入力画面からまあリクエストで サーバーにリクエストを出して、サーバーはですねそのリクエストの中から入力データ を, を、まあ、取り出して、まあ、処理を行って出力すると。で、また出力したものをですね、まあ、ブラウザーに分かる形で、まあ、HTML や JavaScript などに、まあ、変換したコードを、まあ、出力画面の方に流せ て, て、まあ、ブラウザーはそれを解釈して画面に表示するというのが、まあ、一連の流れかと思います。 で、ここですね、両脇の入力画面と出力画面はまあ同じ画面なので、まあ、ちょっとこのようにちょっと書き換えますね。まあ、一つの画面がまあ入力部分と出力部分があって、それぞれ入力があって処理して、処理した結果がまた戻ってくるという流れになります。で、ちょっとですね、もう少し簡単にこんな感じでちょっと直しております。ではですね、この図を見ながら MVC アーキテクチャがどういうところになるかというところなんですけども、まず M なんですが、 M はですねこう処理を行う部分になります。まあ、モデルですね。モデルは処理を行う部分で、まあ、主にですね、まあ、ビジネスロジックを記述する部分で、まあ、要は入力してきたデータを加工してというか、まあ、処理を行って、まあ、出力を出すんですね。まあ、ここがまあサービスの肝となる部分です。そして、HTML といいますか、まあ、ウェブブラウザで分かるようなコードに変えないといけませんので、まあ、出力のためにですね。 あのビジネスロジックです。出た デ, データをです、ね、出力のためにまた整形する部分も、まあ、こ, このモデルのところに含まれます。続いて、ビューです。ビューはもう皆さんがウェブブラウザで見る画面のことを言います。で、まあ、まあ、シングルページアプリケーションですね、SPA の場合はこう、一つのページの中に入力する部分と、まあ、出力する部分が混在して、まあ、これでまあインタラクティブな、まあ、えー ウェブアプリケーションが提供できるということになります。そして次にコントローラーですね。コントローラーはビューとモデルをつなぐ役目をします。例えば、ビューの入力部分から入ってきた入力のデータをモデルに渡して、モデルが処理して、モデルが処理した結果をですねビューの出力部分につなげると。こういうところがコントローラーの部分になります。あとですね、まあ この図なんですけども、えーと、ちょっと右下に書きましたが、あの対象となるですねあのウェブフレームワークによっては、ちょっとこの説明の図が変わってくる場合もあります。まあ、右下の場合は、ですねコントローラーがこうモデルにデータを渡して、モデルが処理して、まあ、ビューに返してっていう感じのですね、まあ、こういった説明をする部分もありますが、今日はですね、こちらの真ん中のコントローラーが、ですねビューとモデルを、間をこう、 取り持つような感じの説明でやっていきますで続いてダッシュの紹介ですけどもダッシュはですねプロットリーというグラフを書くまあライブラリーがあるんですけどもそこが提供しているまあウェブフレームワークで、えー、っとここのクロワクの書いてるところですねこれダッシュの introduction to dash ということでこう公式ホームページに紹介されているところを載せてるんですけども まあ、どんなことが書いてあるかというと、まあ、データアプリがちゃちゃっと短いコードで作れますよと、あと Python で開発が可能ですというものでなことが書いてあります。そしてですね、ダッシュでは、まあ、下の表を見るとこうグラフとかですね、いろいろこうプルダウンとかテキストボックスとかいろんな GUI のコンポーネントが準備されております。まあ、これによってですね、まあほまあ、表現力豊かな、まあ、ウェブアプリケーションを作ることができます。 はい、それでは導入は以上ということで、続いて MVC アーキテクチャをダッシュで理解するというところでやっていきます。で、まあ右えー、と左側に、ね、先ほどの図ですね、あと右側にあのダッシュのコードが書かれています。で、今日ちょっと説明するウェブアプリがどんなものかっていうのをちょっと動いてるところを実際見て、イメージを つ, つ, ついてもらいたいんですけども、はい、まあこういう感じですね、こうグラフがあってですね、 で下にこうやってこうスライドをすると、こ, うこの年を選ぶと、その年に応じたデータが出力されるというものですね。でちなみにこれ、横軸何かというと、GDP per cap と書いてますけども、これ、1人当たりの GDP ですね。そして縦軸の LifeEXP と書いてあるんですけども、これはあの寿命です。要は、1人当たりの GDP が大きければ、まあ、寿命も長いよねという関係の性の相関が出ているというグラフになります。 また N の大きさは人口ですね。なので、チャイナが一番大きくて、インディアが2番目に大きいという感じになっています。はい。まあ、一応、スライドと、このスライダーと、このグラフがあるというアプリケーションですね。はい。では、ちょっと戻ります。はい。では、これでですね、今から説明していきます。はい。まず、モデルですね。このモデルの部分、処理を行う部分ですけれども、えー、さっきのソースコード40行ほどあるんですけども、 28から35行のあたり、ここがまあ処理をする部分、モデルの部分になります。まあ、ここ何をやっているかというと、あの入力したデータフレームですね、パンダスのデータフレームを、セレクトイヤーということで、これはさっき年を 選, ぶ ん, だ選んだんですけども、その年が入ってきてですねこの、その年のところでデータを抽出している部分が29行目、そして31から33行目でですね、 フィギュアということで、フィグという FIT って書いてますけども、これグラフのデータに成形しているところですね。で、グラフのデータに成形して、フィグという出力を返しているというところが、このデータの処理部になります。で、続いて、ビューです。はい、ビューはですね、こちらの12行目から22行目に相当するところなんですけども、app.layout という、まあ、あまあ、これインスタンスなのかなの のところに定義をしております。で、まあ、中身を見るとですね、えっ、ー、と、ちょっと待って、ポインターをつけて、えー、DCC のグラフという、えー、コンポーネントが一つ、ね、ここのグラフですね。あと、DCC スライダー。この下の方は、この DCC スライダーになります。この2つのコンポーネントがあるということをここで記述しております。 そしてここで大事なのはですね、あのダッシュにインタラクティブ性を持たせるためには必ずコンポーネントには ID を設定する必要があります。ここではですね、グラフに ID、グラフ w i t h ライダーという ID が付けられて、あとスライダーの方にはイヤースライダーというのが ID が設定されております。はい。で、最後にコントローラーですね。コントローラーはですね、 ここのアットマーク APP.callback という部分になります。これがあの、まあ、まあ、ダッシュのインタラクティブ性を持たせる肝の部分になりますけども、えー、まあ25行目から27行目、この3行部分がコントローラーという感じですね。で、ここにはですね、入力系のところにはですね、青線の点線で書 い, ちょっと書いてます。 そして赤の実践の方はですね、出力に関するところをちょっと赤の実践で書いてるんですけども、えー、まあ、これ見るとですね、まず、えー、ビューのところですね、15行目のイヤースライダーというところがあるんですけども、でそこでコマ、ま、あと、ここでこうスライダーをこう横にこうずらすとですね、ここのバリューというところの数字がどんどん変わっていきます。そしてここが変わるとですね、ここのアップコールバックの とこころのこのバリューというところがまあその変化を検知しまして、それをですねこっちのモデルの入力変数であるセレクティブイヤーにこのバリューの値を入 れ, 入れます。すると、ですねダッシュはここを実行して、モデルの部分を実行して、グラフのデータが出力されます。グラフのデータが出力されたそのグラフのデータをですね今度はこのアウトプットというところでえグラフウィズスライダーという ID のフィギュアという属性に そのデータを返してあげると。そしたら、グラフが表示されるということになります。で、ま, あ、まとめるとこんな感じですね。まず、ここのグラフリップ、ここ、スライドをこう動かします。すると、バリューという属性が変わります。すると、こっちのアップコールバックというのが、このインプットを返してですね、このバリューという値を、こっちのモデルのアップデートフィ i g u という関数の入力変数、セレクティブイヤーに値を渡します。すると、この関数が実行されて、 FIG というグラフのデータを返してくれます。すると、この FIG の出力されると、今度またこのコールバックのアウトプットを返して、このビューの部分のですね、このグラフの部分のフィギ u r という属性に、このフィグというデータが入っていくと。すると、グラフが表示されるという感じになります。なので、バリューセレクティブやフィグからフィギ u r というこういう流れで ダッシュはインタラクティブなウェブページを実現していることになります。はい。では続いてですね、ちょっとストリームリットについて説明していきたいと思います。えー、っとストリームリットはですね、これ左側、ストリームリッド、ね、ののトリリッドのホームページに書いてあるのをそのままスクリーンショット撮ってきたんですけども、まあ、どんなことが書いてあるかというと、まあまあ、データアプリはこれもちゃちゃっと作れてシェアできますよと。で、す、ま、べ、あ、て Python で開発可能です。 であとすべて無料ですね。あとフロントエンドの経験は不要というふうに書かれております。で、先ほどのダッシュのアプリケーションを今度はですね、ちょっとストリームリットの方にちょっと書き換えてみました。でストリームリットに書き換えるとですね、ちょっとあのさっきスライダーは、ダッシュの方はスライダーのところが下にあったんですけども、ストリームリットで書くとね、ちょっとスライダーの方がちょっと上に行っちゃうんですね。まあこれは後で 次のスライドで説明しますけども、まあ、スライドが上の方に来て、グラフが下の方に配置されるというのが、まあ、風になってしまいます。まあ、これはまた次のコードで説明しますけども、じゃあ次に行きますね。はい。えっ、ー、と、まず左側がダッシュのコード。で、続いて右側がですね、ストリームリットのコードになります。はい。どうですかね。ダッシュはですね、まあ、まあ、たい40行程度。 一方、ストリームリッ t はですね、その半分ですね、まあ、18行、まあ、20行足らない、もういらないほどのことで、まあ、これだけのですね、同じような機能のウェブアプリケーションを作ることができるようになっています。ではちょっとですね、このコードをですね、先ほど、あのダッシュのコードをですね、MVC というふうに分けたんですけども、ちょっと私なりにちょっとこれを、こちらのストリームリッ t のコードをちょっと分けてみたいと思います。 はいまあ、こんな感じかなと思うんですけどね、View、まあ、というところで、セレクトイヤーということで、この st.select__slider というメソッドを使って、セレクトイヤーという入力変数を取得しています。それから、あと12行目から16行目ですね、これはあのダッシュのですね、こっち先ほどのアップデートフィギュアのところのコード、29行目から33行目、これとまるっきり一緒です。 同 じ, 同じモデルの処理を行って、FIG という出力変数をが出てますで。それをですね、st.light というメソッドを使って、FIG という出力変数を渡すことによって、このグラフが表示されているということになります。ただですね、これもそうですね、もう、こっちのこの、まあ、ここ、あえてビューと書いたんですけども、もう、ぶっちゃけこんな感じでいいんじゃないかなと私は考えています。はい、もうこれすべてモデルだと。 もう入力して、処理して、出力してとい う, こう単純なですねプログラムの流れでこうコードを記述することができるというものになります。そして、ですねここでまた疑問が出てくるわけですね。こっちの StreamLit のコードはですね、もう上から下にポンと1回処理が流れたら、もうそれで終わりなんですね。でも実際はこうやって Web アプリが常に起動していて、まあ、処理が1回で終わらず、ちゃんと入力待ちの状態になるわけですね。 まあ、一方、ダッシュの方はどうなっているかというと、この app というまあダッシュのインスタンスを作ってですね、それに対してえ app レイアウトというまあレイアこのビューの部分を設定してあげて、あと app コールバックによって、コントロールとモデルの部分を登録してあります。そして最後、a p p ランサーバーということで、サーバーが動いてるんですね。まあ、いかにもウェブサーバー動いていますよ感がダッシュの方はあるんですけども、 一方、Streamlit はですね、あまりこう、これで本当に Web アプリ動くのっていうふうなコードになってます。もう本当、上から処理が流れ、下に処理が流れたら終わりみたいなコードになってるんですね。で、でも、ちゃんと Web アプリとして動いてると。で、それはなぜかということなんですけども、これで、ね、起動するコマンドを見ると、だいたい想像がつきます。ちょっと字が小さくて見えないかもしれませんけども、 えー、ストリームリットを起動するときはですね、まあ、ストリームリットスペースラン、RUN ですね。で、スペース APP.py と書いてます。まあ一応このソースコードが APP.py という体で話してますけども、えー、で、これ何かというとですね、これ、パイ普通 Python の起動するときは Python スペース APP.py なんですけども、ストリームリットはこう、ストリームリットで起動するんですね。これ何かというと、あくまでもですね、これ、 ストリームリッドというソフトウェアが起動してですね、その中で a p p p イというスクリプトを読み込んで、それで動いているというふうな解釈ができるかと思います。なので、えー、ここの APPPI はですね、モデルの部分しか処理をする部分しか書いてないんですけども、残りのコントローラーとビューの部分はですね、こちらのストリームリッドというソフトウェアがもう一括してやっているというふうに解釈できます。ということで、 ストリームリットの解釈としてはですね、まあ、コーディングはモデルのみで OK と。あと、apppy って書いて、これ Python のようには見えますけども、あくまでもこれはアプリケーションのストリームリットという、まあ、アプリケーションの中で動くスクリプトだという解釈がいいかと思います。はいでは最後にですね DASH で作ったウェブアプリの紹介に移らせていただきます。はいまあ、こんなちょっとですね、あのちょっとアプリケーションを作ったんですけども、これ、まあ ちょっと MVC の観点からどういうふうな理由で作ったかというところを説明します。はい。まず一つ目ですね。えっ、ー、と、コンポーネントがですね、まあ、先ほどの例はコンポーネントが2つであの、コールバックが1つという、まあ、でもでもすごくシンプルな例だったんですけども、ちょっと複雑なですね、ちょっともう少しこう複雑なものを作っていくと、コンポーネントの数がどんどん増えていきます。するとですね、 えー、まあコードもそれなりにレイアウト部分ですね、要はビューの部分もかなり複雑になってきます。でこれはこの今から紹介するウェブアプリの例なんですけども、ここの ID コンポーネントビュー、ウィズまあ、幅のところですね、ここの部分、今赤で示している部分、この部分を傷述したのがこの部分になります。このコードですね。まあ、これも一部分ですね、まあ、こんな結構なんかごちゃごちゃ書いたようなことになります。 なので、結構ですね、初心者の方には結構仕切りが高くなるのかなと思います。で、もう一つ。コンポーネントの数が増えるとですね、コールバックも大変になってきます。はい。さっきですね、この ア, アットマーク APP コールバックですね、コールバックデコレーターのところ、こんなにたくさんちょっとアウトプット、インプット、いろいろ書いてるところがあります。 こんな風になってくると、正直、初心者のことは何をやってんだみたいなことになってくるんですけども、今日、今から紹介するアプリもですね、デバッグモードというのがあって、そこでコールバックというのを押すとですね、どんな風にコールバックを動かしているかという図が出てくるんですね。実際、私が作ったアプリがこんな風になりました。ちょっとすごいことになっているんですね。ここまで来ると、なんかよく訳が分からないという風になりますま。ここまではいかなくなくてもですね、ちょっとこの辺をちょっと 手助けできるものができないかということで、ちょっと作ってみました。で、これがですね、えー、まあ、えー、まあウェブアプリの外観なんですけども、一応このレイアウト、ビューの部分ですね、が、この、ここ、レイアウトですね、の部分と、あと、コールバック、コントローラーの部分ですけども、この、コールバックの部分、この辺をですね、ちょっと GUI と言いますか、まあ、ウェブアプリで入力を し, してですね、そしたら、 えー、このコード出力というのを押すとですねあの、Python のコードを吐き出してくれると。そしたら、ユーザーの方はですねあの、えー、モデルか、モデルの部分の処理の部分だけこうコーディングすれば、だいたいアプリが動くんじゃないかという風なものをちょっと考えてみました。はい、ということで、デモンストレーションということでやっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。 先ほど紹介した40行ほどのコードをですね、これを元にちょっとアプリに入れます。入力します。で、出力ボタンを押すとコードが出てきます。で、これがちゃんと動いて、こういうふうになるかですね、ちょっとやってみたいと思います。はい。では、ウェブアプリ、これですね。はあ、さあ、ーフうまくいくかどうか、緊張ですけども。まずですね、ちょっと行名を入れていきます。あらら、ちょっと日本語。 と, とりあえず、一行目はファーストと書きましょうか。で、二行目はセコンドとしましょう。では、えっ、ー、と、設定していきます。まず、一つ目のコンポーネントは、えー、グラフですね。グラフを入れていきます。えっ、ー、と、まず、あ、ちょっとまあ、まあ、ID、グラフとしましょうかね。はい。で、コンポーネントはグラフを選びます。そして、えっ、ー、と、まあ、 13行目を見ると、まあ、これ以上何も記述されていないので、まあ、これで OK ということで、ちょっと設定ボタンを一回押します。するとですね、設定すると色がついて、設定済みですよ、みたいなことになります。で続いてスライダーですで。スライダーもですね、ID 名を指定してあげます。ここに出てきたな。ID スライダーを選んであげて、スライドを選択すると。スライダー。で、あとスライダーにはですね、ちょっと、 属性がいっぱい設定されています。16行目から20行目。ちょっとこれちょっとコピーさせていただいて、ちょっと属性を設定します。もうペーストしてそのまま置いて、もう一回設定ボタンを押しますね。はい。これで、えー、レイアウト部分終わりましたで。続いてコールバックいきます。コールバック部分はですね、まず関数名を入れてあげます。えーと 関数名は28行目を見ると、アップデートフィギュアと書いてますの、ね、で、ちょっとアップデートフィギュアにしましょうかね。そして、この表を今から埋めていきます。まず、ディペンデンシーというところは、これ、まあ、ちょっとプルダウンを見ると分かります。アウトプット、インプットというのが書いてますので、えー、コールバックを見るとですね、アウトプットが1つですね。あと、インプットが1つあります。はい。そして、ID はどうなるかというと、先ほどレイアウトで ID 設定しましたので、それが出てきています。 えっ、ー、と、ID のグラフが出力。で、IT のスライダーが入力ですね。で、プロパティはどうなるかというと、えー、グラフのプロパティはフィギュアですね。F-I-G-U-R-E。そして、えー、スライダーのプロパティはバリュー。F-A-L-U-E。で、あと変数は、えー、っと、グラフの方はフィグですね。そして、えー 入力は、えっ、ー、とこう、隣の子で行くと、このセレクティッドイヤーというのが入力になりますので、セレクティッドイヤー、イヤー、はい、となります。あと、続いてコメントの部分ですね。ちょっとコーディングが楽になるように、ちょっともう、ここのコーディングそのままコピーして持っていきます。はい。で、あと、最後、事前処理。 というところがあるんですけど、ここでですね、ちょっとあのプロットリーというのをインポートしてるんで、プロットリーと、あとパンダスですね、インポートしてます。あと、データフレーム、データフレームっていうか、まあ、データですね、データをロードしてる部分がありますので、その部分をちょっとコピーして、この事前処理他のところに登録しておきます。はい。こ れ, ちょっとこれで多分、 うまくいくのかなということで、ちょっとドキドキなんですけども、はい、コードが出力されました。はい、これが出力されたコードですね。じゃこれをちょっとコピーします。そして、えー、これ、コラボ上でちょっと動かしてるんですけども、コラボ上に貼り付けて、あとちょっとコメントアウトしたところをですね、ちょっと外します。これでプログラム、あ処理部分ですね、そのまま使えるかと思います。 あいけるかなどうでしょうかあ、なんか出ましたね。さあ、動くんでしょうかドキドキのものなんですけども、うまくいったらお慰めということで。ここでかけるとまずいんですけどね。あと、今日ですね、ちょっと明日佐賀市佐賀市長選挙と市議会選挙があってですね、 ちょっと選挙カーの声が入ってくるかもしれませんけども、ちょっとご了承ください。まあ、と言いながら待っているんですけども、ちょっとなかなか時間がかかってますね。今、ちょっとスライダーが出ましたね。はい、こんな感じでスライダーがこう動かすと動くという感じになります。で、まだもうちょい時間があるので、もう少しちょっとやってみましょう。まあ、こちらダッシュ、このスライダー部分ちょっと長いですね。 なんでちょっと短くしてやってみましょうか。ちょっとこのスライダーを選んで、幅をですね、12が 100% なんで、まあ8程度、3分の2程度にします。はい。すると8と設定されます。あと、この行をですね、ちょっとセンタリングしたいんで、時はこの行のこの部分を選択してあげて、えぇ、ー、ジャスティファイというところが、この横の 位置を決めるところになるんですけども、そこをセンターを選択してあげます。はい。では、これでもう一回コードを出力してみます。はい、コードが出ました。でちょっとこれを見て、もう一回これをコピーして、先ほどのところでもう一回貼り付けます。そして、ちょっとこれを外してあげて、処理をすると。 はい、これでどうなるかということなんですけども、まあ、ちょっと時間がかかりそうなんで、えー、とまあちょっともうまとめに入りましょうかね。はいはい、まとめとしてですね、d ッ s h のコードを見比べながら、ですねモデル、ビュー、コントローラー、MVC モデル、まあ、MC アーキテクチャーをですね、働きを説明を行いました。 あと、Streamlit はですね、ビュートコントローラーを記述する必要がなくても、モデルでのみですね、コーディングするといいんで、あれだけ短くコードが書けるということになります。あと、今日紹介した自作ウェブアプリですけれども、これはまあビュートコントローラー部分をですね、GUI で支援して、ユーザーがモデルのコーディングで集中できて、 できるような環境を提案、提供できたのかなと、まあ、いうことで、えー、終わりたいと思うんですが、ちょっと先ほどのところ、もう一回見てみましょうかね。はい。はい、こんな感じですね。スライダーのところがちょっと短くなって、センタリングされています。はい、こんな感じで、は、え、い、ー、動いてますね。あと、えー、コードでどういうふうになっているかというと、ここですね、幅が8つで、あと、ジャスティファイ・センターというのが、こういう書き括弧の中で微妙な位置のところに、ね、設定されてるんですね。 これをちょっと、あの、初心者の方が、ここの場所にこう決め打ちで入れるのっての結構難しいんで、まあ、この GUI ウェブアプリはいいのかなということで、話を終わらせていただきます。はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。それでは、えっ、ー、と、時間になりましたので、えっ、ー、と、 まあロテンティファーストさんのトークを終了します発表ありがとうございましたありがとうございました参加者の方はディスコードで発表者に大きな拍手をお願いしますまた質問がある方は直接お話しされたい方はディスコードの Ask the Speaker の当ドラッグチャンネルに移動してください<音声> Ask the Speaker のドラッグはアイコン JP アンダーバー4です